はい、こんにちは。今日はミタースティールの How to FPV 動画最後になります。まあ今後も新しいのが出るかもしれないんですけど、6段目になります。で、今日は一番最初に FPV を始めるのに最適なドローンについて紹介していきたいと思います。 はい、今まで、えー、Mr.Steel は「How to FPV」っていう、えー、シリーズを出してきて、えー、その中では、えー、シミュレーターを使って、えー、練習していって実際に飛ばすところまでっていうので紹介していっていますが、えー、今回は、えー、実際にどのドローンを最初に始めたらいいのかっていうのを見ていきます。 いくつかドローンを紹介してその中で自分がいいなって思ったのを選んで始めていけば一番いいと思いますで今回紹介するドローンは5インチとかっていうサイズじゃなくて5インチっていうのはプロペラの大きさのことなんですけど小さめのマイクロドローンと呼ばれる種類のドローンを紹介しますなぜ小さいドローンを 紹介するかってていう の, のの理由としてはやっぱり一番最初に始めるのにはハードルが高いので安いのから始めたらいいっていうのとあとはもう組み立ててあるので最初から問題が発生することが少ないあとはあのちっちゃいので人にぶつかってもそんなに危険ではないようになっているのでまあそれから始めた方がいいんじゃないか。 とミスタールは言っていますで今日紹介するのは4つのドローンです一、okay. um, uh, つはニュービードローンのアクロビープロビプというものですこちらはニュービードローンと呼ばれる小さいマイクロドローンをたくさん売っているメーカーがあるんですねそのメーカーが作ったドローンになります、えー、そんなに高くない値段で買うことができます で名前にアクロってついてる通りアクロモードで飛ばすこともできますそして箱がついてきて、えー、このドローンは1セルで、えー、飛ばすことができますワンセルのバッテリーは、えー、ハイリポバッテリー、えー、ハイボルテージバッテリーといって、えー、高いボルテージ普通は最高電圧が 4.2 ボルトまでなんですけど、えー、こういうハイボルテージバッテリーっていうのは、えー、4.35 ボルトまで、えー 出せるとということです、はい、なのでもっとパワーがあってたくさんアクロとかそういう動きにも対応できるそうですあとはこのドローンに使われているモーターはブラシモーターじゃなくてブラシレスモーターになっているのでえ長く使うことができるそうですあとブラシレスモーターだともっとパワーがあって、えー、いろんな動きが快適にできるそうですでスタースチールが使っているこのニュービードローンのアクロ P-Pro で使ってミスターシールは設定を変えてないんですがレートだけ変えて飛ばしていますその飛ばしている映像も出しているので、えー、見てみてください okay,、so、そして次に紹介するのが、えー、ベータ FPV のベータ 65XHD というものですこのドローンは2セルになりますさっきは1セルだったんですけど今度は2セルになります 2セルになるのでその分バッテリーの分が重くなってしまうんですが、まあ、その代わり大きいパワーが出せるということですさらにこれの特徴として HD の録画ができますこれ HD っていうのはデジタル FPV システムのことじゃなくて HD 録画 1080p の HD 録画をすることができますなので GoPro みたいなのを乗っけて5インチで撮るような映像を一つのカメラですることができます HD 録画ができるということでニュービードローンよりは少し高くはなってしまうんですがニセルを搭載することができるのでもっとパワーがあっ動きをすることができますでこのベータ 65XHD っていうのはクロスファイヤーっていう送信機があるんですね日本では使うことができないんですがそ う, いうそういったオプションも選ぶことができてもうすでに組み込まれているので簡単にそのクロスファイアーを使うこともできます でこちらも先ほどのニュービードローンと同じように Mr.Steel ーーはレートを変えていてそちらも紹介しています、えー、さらに飛ばしてる映像も出てると思うので、えー、見てみてくださいあちなみに Mr.Steel、えー、ーーの、えー、本当の動画は、えー、概要欄に載っけておくので是非、えー、そちらをご覧くださいで PID は変えなくてもあの元々の設定でいいと思うんですがレートっていうのはやっぱ動き どういった動きをするのかっていうのに関わってくるので自分に合った設定にすることが重要だそうですそしてこちらもベータ f p b から出ているベータ8 5 x になりますえこの85とか65っていうあの数字はえモーターとモーターの間の長さになりますえ65だったら 65mm で85だったら 85mm モーターの間の長さになります えー、そして、えー、6号より少し長い8号を紹介します、えー、この8号は4セルです4セルで動かすことができますなので、えー、重くなるんですがそれその代わりにパワーも出すことができますこちらの紹介している8号 X は HD 録画ができるわけではないんですがたくさんの受信機を選ぶことができます双葉とか先ほども言った通りクロスファイアとか FR スカイとかたくさんの受信機を選ぶことができます、えーでも 8号ぐらいのサイズになると結構大きくなってくるのでちょっと危険性も増してくるのでそこは注意が必要ですこれぐらいの8号サイズになってくると室内というよりは屋外で飛ばす方が安全に飛ばせるしいろんな動きをすることができますでこれも先ほども言った通り PID は変えてないんですが冷凍を Mr.Steel は好みに変えて飛ばしていますそちらの映像も見てみてください で少し高いんですが、えー、85X HD というものものあります先ほども言った通り 65X みたいな HD 録画をすることができますでこういった種類のレディー・トゥ・フライっていうんですけど、えー、もう解いたらすぐ飛ばすことができるものっていうのはすごい良くて、まあ、初心者にすごい向いているとミスター・シールは言っていますで最近この 85X っていうのは、えー、すごい品薄になっていますその理由としては、えー、向きプロが流行っているからです 向きプロっていうのはアクションカムの GoPro ってありますよねその GoPro を向いて軽くしてそういった8号とかちっちゃいドローンに飛ばして綺麗な映像を撮るというものですそういったものが流行っているので今はその8号 X っていうのが品薄になっているみたいです this, そして最後ベータ FPV から出てる9号 X になります 先ほども言った通りモーターの間隔が 95mm になりますでこれはミスターシールの一番のお気に入りだそうですでその理由としては一番パワーが出て5インチみたいに動くことができるからだそうですでこの 95XHD はあ違う HD じゃない 95X は 2.5 インチのプロペラを搭載していますなのですごい大きい動きをすることができます えー、ちなみにこちらも4セルになりますでこの 95X っていうのはデジタル FPV システムを搭載しているものもありますそちらも少し高くはなってしまうんですが前回の動画で紹介したですがデジタルの VTX を搭載しているのですごい綺麗な映像を見ながら PV の体験をすることができますでこちらの 95X も冷凍、えー、を載せていて あと飛んでる映像もあるのでぜひ見てみてください今紹介したのは4つのドローンニュービードローンとベータ65ベータ85ベータ95になりますで今紹介したのは全てブラシレスモーターになりますそして1セルから 4000まででのドローンです初心者の方はもともと組み立てているドローンをから始めた方がいろんな勉強になりますしすぐ飛ばすことができるので楽しいと思いますなので Mr.Steel はその4つをおすすめしていますはいいかがでしたでしょうか、えー、今日は、えー、この How to FPV 動画の現在、えー、投稿されている最後の動画になります全部日本語を解説していきましたかななりいろんな方に メッセージ、感謝の言葉をいただき、ここまで全部やることができました。ありがとうございます。で、今後もこういった日本語解説動画っていうのを出していこうと思いますので、えー、この動画を解説してほしいとか、これを日本語で聞きたいっていうのがありましたら、ぜひコメントで教えてください。メッセージでも、Twitter もやってますので、えー、ぜひ教えてください。今後そういった動画をやっていこうと思います。 ではまた次の日本語解説動画で会いましょう。